深海で地震、推定災害震度3。推定災害震度4。 震度速報、最大震度は4です。 震度速報最大震度は5強です。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 震源情報。震源地は小笠原諸島西方沖。深さ5 9 0トル、マグニチュード 8.5。今後の情報に注意してください。 地震情報、午後8時24分頃最大震度5強を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は小笠原諸島西方沖。震源の深さは590キロ。地震の規模を示すマグニチュードは 8.5 と推定されています。この地震で最大震度5強を小笠原で観測しました。また、震度5弱を埼玉県北部。 埼玉県南部。震度4を、茨城県北部、茨城県 南, 県南部、栃木県南部、群馬県南部、千葉県北東部、千葉県北西部、千葉県南部、東京都23区、八丈島、神奈川県東部、神奈川県西部、山梨県東部藤五湖、長野県中部、静岡県伊豆。震度3を、宮城県北部、宮城県南部、 宮城県中部、山形県村山、福島県中通り、福島県浜通り、福島県藍津、栃木県北部、群馬県北部、埼玉県秩父、東京都多摩東部、東京都多摩西部、伊豆大島、新島、三宅島、新潟県中越、福井県霊北、山梨県中西部、静岡県東部、福岡県筑後、で観測しています。